こんにちは前回新芽と戦うなというテーマでお伝えしましたけれども今回はそれの第2弾ですタイトルをどうしようかと迷いましたけれども自分が選定している動画を見ていて結局新芽には触れていないんだなということが分かりましたので新芽に触れない選定ということでテーマとしてみました前回の解説で 新芽の出たところを切ってもまた新しい新芽が出るというお話をしましたけれども前回解説しましたように新芽もろとも中の方の脇枝に切り戻せば新たな新芽を吹かせないで済むというのを実践したいと思います。今回の作業のポイントとしては表面的な輪郭を切り揃ろえることには固執せずに切り口を見せない 自然な仕上がりを目指すすことです金木製は刈り込みバサミで刈り込んで丸く仕上げればよいと思っている方には無縁な話です何の木を剪定する時もそうですがまずは表面的なことよりも中にある忌み枝を取り除くことですこれが基本です例えばこのような 立ち枝枝というか逆さ枝ですね要するに木の内部に向かって生えている枝ですさて次の忌み枝はどれでしょう私は勝手に自分では越境枝と呼んでいるんですがあるべき方向ではなく 自分の領域を越えてこっちから向こうの方へ突き出ているこの枝です交差枝にもなってしまっているこの枝ですねこういう枝は。 真っ先に取らなければなりませんこうやって木の中に顔を突っ込まないと見えないし切れないんですけれどもこれが植木屋の一番大事な仕事なんです次はこれですね間延びしている越境枝です こういう不要な枝をまず最初に除去するのが剪定の基本ですではここから今回のテーマに沿った本題に入りましょうこれはまた別の木ですが去年手入れをしていないので2年分を取り戻すということになりますこれがこうなります 今回のポイントを確認しながらご覧ください表面の新芽には関わらないこと輪郭を切りそろえることに固執しないこと切り口を見せない自然な仕上がりです。 切り戻し剪定をしている植木屋の手元というのは見えないものですどこでどれを切っているのか表から眺めていても分かりませんつまりは切り口が見えないということでもありますつまり このように表面で切っている時のハサミは見えますけれどもこのように中で切っている時のハサミは見えません中の方にあるいくつかの脇枝のうち ちょうど輪郭のところまで伸びきっているようなそういう芽を探して切り戻しています輪郭のあたりに到達している脇枝を残しているのでそれが輪郭となりその枝先を詰める必要はありません 前回の動画の解説でこのように輪郭状で切っていてはダメだよということは申し上げましたこの切り口からはすぐに新しい芽が出て輪郭は崩れますこういう脇芽を残して奥の方で切らないとダメです 切り戻した脇枝の枝先が輪郭より出ていては意味がありませんが輪郭の中に収まっている限りはその出っ込み引っ込みを気にする必要はありません。 その後に木の方で勝手に調整してくれるからですこういう細い枝は輪郭上で切っても強い芽は出ません やはりカメラを連れてこないとわかりにくいですね片手でカメラを持っての作業ですのでちょっと見にくいかもしれませんが 交差枝ありますねここに出てきているこの枝はここから来ているんですよ 葉枝は取らないとダメです。やっぱり作業しにくいので。 カメラを一旦置かせてください。 これも越境枝ですね太い枝を切るのは腕が痛くなるから嫌だってそれを言っちゃ何もできませんまあ最低でも握力4 0キロぐらいはないと植木屋は務まりませんね これだけ近くで見ていても切り口がわからないでしょうこれが腕なんだなぁなんてねあたかも最初からそうであったかのように仕上げるそれが私の心情なんです「植木屋入りました」「切りました」っていう仕上げはどうも好きじゃありません そうですあれだけの量を切ったようには見えないでしょう私の動画をいくつも見てくださっている方はもう耳にタコだと思いますけれども大事なことはそうです皆さんご一緒に木の中に手を入れてこそ手入れですこんな感じで今回の剪定は終わりです で、それから約2年後の様子がこれです。昨日撮ってきました。1年目の春はまだもう少しおとなしかったんですが、やはり2年も経つとちょっと手を入れないとダメですね。まあ本当は毎年手を入れるのがいいんですけどね。 のの春現在の様子これが2年前の剪定する前そして剪定した後その2年後が今ですご視聴ありがとうございました